皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之と申します。えっ、ー、とですね、ちょっと自分の著書、著者のところに本が届くのが遅くて、今更ながらの告知なんですけど、新しい本を出しました。星空写真撮影ハンドブックという本を出しています。でですね今まで出した本と比べると、結構ね、サイズがだいぶ小さいんですよね。 だからまあ見やすいということで手軽に持ち歩けるポケットサイズの本っていうコンセプトでまあ作りましたでちょっと今日はこの本の紹介とあと今まで出した本も振り返ってみようかなと思いますホジロ写真撮影ハンドブックはですね えー、私まあ今までも結構本出させていただいてるんですけどまあ毎回こういう話来るたびに迷 う, 迷うっていうか悩むんですよね意識受けるべきかどうかって結構大変だからさやっぱりめちゃめちゃ時間取られるんですよどうしようかなと思ったんですけどその前回出した星空撮影塾決定版ねこれが結構あの評判はいいんですけど割と中級者目線というか あの初級者の人だと難しい話とかも半分以上ですよね。初心者の人がこうとっつきにくいなと思っていたところがあったので、まあこっちをじゃあ初心者寄りにしようかなというふうに考えてこっちのお話を受けることにしました。星空撮影塾もね、最初はやっぱりその初心者目線で作ったんですけど、やっぱりその初心者の方もステップアップするし、 で中級者の人とかが見ると、まあ、上級者の方はこういう本読まないでしょうけど中級者の方とかが読んだ時にやっぱりあの物足りないっていうところがあったので「まあ、その星空撮影塾決定版」っていうねこっちの本を、まあ、出版するに至ったんですけども基本となる文章と写真全部自分が、えー、選びました。 でその自分が書いた文章を元にそのライターさんがリライトしてくれてるんですけど自分がこの本を作るに気をつけたことはやっぱりまあ写真撮影の技法もそうですけどマナーのこととかあと機材選びとかね初心者の人がまあどういうところに陥りやすいのかっていうのをメインで一応書いたんですけどこの中で使われている写真ですが極 力, 極力自分が成形写真を始めた時の 間もない頃の写真を使うようよに心がけました、まあ、最近の写真もあるんですけど、やっぱりその、やってることが全然違うんで、もう内容が初心者向けなのに、載ってる写真がさ、もうガチガチだったら結構ギャップあるじゃないですか。ですので、えー、懐かしい写真ばかりを掲載させていただいてます。だから自分も、なんかこの本作りながら、あ、この時こんな写真撮ってたんだな俺っていうのも、結構振り返ることができて、そういった意味ではすごく楽しい。 作業にはなりましたねこの本でですねその被写体別の撮影方法っていうところが結構あって例えば近所の風景と星座を撮ろうとかねこういうのって今までの自分の本にはなかったと思うんですよまあ、ひとまずその近所でいきなり真っ暗なとこ行くんじゃなくてね近所で星撮ってみようよっていうそういうライトな感じでえっ、ー、とこの撮影時のポイントとかを紹介してるんですけどなんかこういう被写体別のところがね結構いろいろあるのが 楽しいかなっていうふうに思いました。で内容はですね、基本的にはその成型写真がメインで、天体写真とかタイムラプスはまあ1割もないぐらいですかね。まあ、9割型成型写真の内容になっています。でまあ、ポケットサイズなので、えーまあ、持ち運びしやすいということで、皆さんの愛読書になってくれると嬉しいなっていう感じです。一応ですね、リンク先概要欄にありますので、 ぜひこちら、えー、ご購入いただいてですね皆さんの撮影の維持所にしていただければと思います星空写真撮影ハンドブックはいよろしくお願いいたしますでねあのここに至る前に私いっぱい本出してるんですけどどれ買ったらいいですかって言われたことあるんでついでにいろいろ紹介していきたいと思いますまずあのこの星空撮影塾っていう本がありますこれね 2018年に出したんだったかな基本的にはその撮影方法を写真者目線で紹介しています。で、これに関してはもう、あの、この実物がもうなくって、廃盤になってって、電子版でお 買, いお買い求めいただきます。で、これですね、DVD ついてたんですけど、DVD、はい、DVD がついてたんですね。この DVD で画像処理の仕方とか、まあ、あのー、紹介してるんですけど、この DVD の に収録されている映像は、私の YouTube チャンネルの再生リストの中に、星空撮影塾 DVD かなみたいな感じで、あの再生リストがありますんで、そこから見ることができますので、電子版買った人、この DVD 見れないんですけど、私のチャンネルから見ることができますので、ご活用いただければなと思います。載ってるその内容としては、まあ、今でも全然役立つ情報が多いんですよね。で、文字が大きくて、 写真も大きいのが特徴であの、いろんな方に楽しんでいただく本なんじゃないかなと思いますので、まあ、電子版のみになりますが、こちらもぜひ、えー、お見知りおきをという感じですね。で、これがあって、今発売している星空撮影塾がこちらになります。星空撮影塾決定版ですね。で、これはですね、この全星空撮影塾を出したときに、まあ、さっきも言ったんですけど、 えー、もっと上の内容が知りたいっていうことを言われたので、半分ぐらいですね、ちょっと小難しい内容にしました。だから初心者の方が読んでももちろん、えー、学べる部分はあるんですけども、後半になると結構、あのー、難しいお話とかが出てきますので、えー、最初ちょっとついていくるの大変かもしれないですで。中級者の方はこれ読むと、あ、こんなこともあるんだ、こんなこともあるんだみたいな、 ことを考えてもあの感じてももらえるかもしれないですね、はい、ということでちょっとねレベルを上に引き上げたのがこの本になりますやっぱりこ星の撮影って専門用語がすごい多いじゃないですかただその専門用語は分からなくて、えー、と撮影方法をネットで調べても何書いてるか分からなくて結局自分の撮影の役に立つことができないみたいな話をあったと思うんですよ だからそういった専門用語を理解するっていう上でも、この本ってすごく、えー、上達する、あの、学ぶのに適した本だと思いますので、こう、撮影に行き詰まってるというか勉強しづらいな、みたいな印象を持ってる方は、この星空撮影中決定版をですね、えー、ぜひ一度手に取って読んでいただければなと思います。これはまだ、店頭で販売していますので、えっ、ー、と、インターネットでもお買い求めいただきます。もちろん概要欄にもリンク先がありますので、えー、ぜひこちらも見てみてください。 で、星空撮影をする上でですね、撮影地どこに行ったらいいんだろうっていう考えてる方にはこちらの本はおすすめですね。星空撮影地105選という本です。あの、日本旅行さんっていう旅行会社さんがですね、フォトコンテストを実施しました。で、フォトコンテストを実施して、そのフォトコンテストに入選した方の作品を本にしようっていうのがこの本の、えー、目的になります。で、いろんな方のですね、写真が載ってます。私だけじゃなくて。 えー、と今、有名な人が駆け出しの頃の写真、入選した写真とかも、えー、載ってます。結構ね、楽しいです。で、この本で私が伝えたかったことは、まあ、撮影地の情報って結構デリゲートなんでね、あの、で、すごいマニアックなところを案内されても、初めての人っていけないじゃないですか。だから、比較的こうメジャーなところが選出されている印象ですね。で、えー、その場所にトイレがあるのか、それから駐車場があるのかっていうことが、 あの記されています。 特にね、女性はね、トイレあるかどうかって心配だと思うんですよ。私はですね、この本の話来た時にですね、マナーのところをすごく言いたいなって思ったことがあって、やっぱり星取る人ってね、増えてきたんですよ。この辺りから。で、マナー問題が出てきたので、そういったマナ ー, ーのところをみんなでちゃんとね、あの考えて周りの人に迷惑がかかんないようにっていう話です。車を運転する時にね、ライトをつけないで運転する人とかも出てきて、それで事故が起こったりとかっていうこともあったんで、 まあ、そういった出来事を経験して皆さんに何かしらそのマナー問題をお伝えしたいなと思ってこの本を引き受けました。でですね、あの今となってはね、あのもう有名人になっちゃったんですけど、あのカメラバカにつける薬っていう本を出版してるね、あの飯田智樹さんっていう方がいて、その人がね、こうやってそういったマナー問題を えー、とちょっと口うるさくならないようにしたいんだけどって相談したらこれ漫画描いてくれたんですよこれもね結構ね楽しいところがあるんですよはいなので、えー、そういった撮影地情報とか選び方とかですねそういうのを学びたい人はこれぜひご活用いただければと思いますタイムラプス撮影の教科書っていうのを出版していますはいこれは星だけに限らずむしろ星の要素をちょっと 2割ぐらいでで少なめです、まあ、自分が得意としているそのタイムラプス撮影のノウハウをこう集めたやつですねどうやったらいいのかわからないっていうまあそもそものところがわからないっていう話も多かったんですねで自分がねそれ苦労したのすごい学びたくてやりたいことがあったんだけどそれが実現できなくて実現するにはどうすればいいんだろうってわかんなくて、えー、すごい苦労したんですよ でたまたま家の近所にその岡浩一郎先生っていうねあのタイムラプスで、えー、すごく有名な方が住んでらっしゃったのでその人から手ほどきを受けてることができたんですけど、まあ、そうじゃなかったらねなかなか到達できないところではあるんですよねなのでそういった情報をもうめちゃめちゃぎっしり詰まってますこれもうそういう情報をもう一括で、えー、まとめたのが この書籍になります。で、今ね、見返してもね、まあ、よく作ったらこれって思うし、こういう情報欲しい人には、本当ありがたい情報ばかりじゃないかなと思います。まあ、星に限らず、昼間の撮影とかね、あと、ハイパーラプスとか、そういうものも含めて、えー、スライダー、ローテーターの使い方などもですね、まあ、あと、タイムラプスのソフトウェアの使い方とか、まあ、そういうのも含めて、これ、紹介されてますんで、 こちらタイムラプスえ、私のタイムラプス作品を見てですね、ちょっと興味のある方、えー、もしくはタイムラプスでもうちょっと上達したいな、かっこいいの作りたいなって思ってる方は、これぜひ、えー、ご購入いただければと思います。同じく概要欄 に, 欄にリンク先がございます。はい、で最後になりますが、天文ガイドっていう雑誌皆さん知ってますあの日本の天文誌、星空関係の雑誌ってあの、星ナビと天文ガイドって、まあ、これが二大巨頭と言っていいと思いますけど、 天文ガイドの方で私連載してるんですよ。星空撮影クイックガイドっていうタイトルで、毎月4ページぐらいですかね、ずつ、こうやって、あの、星空撮影ビギナーのためのカメラ選びだとか、まあ、設定だとか、まあ、そういったのをですね、紹介してるんですよ。記事だからこそ、こう、いろいろと細かく書けるっていうこともあって、こういう本ではね、一括でこう、紹介できないようなことを、こっちでやってるんですよね。 なので、この天文ガイドをぜひですね、私の記事以外にもですね、まあ、マニアックなものもあれば、あのすごくためになる、まあ、記事も多い本になってますので、これぜひ読んでいただければと思います。でこれはまあ、あの定期購読っていうふうにもできると思いますし、あと図書館に行ったりするとね、置いてあるんだよね、やっぱね。理科関係の本だから。 だから、えー、そういったところで、えー、私の記事を目にしていただいて、えー、そういう撮影の一助にしてもらえればな、というふうに思います。というわけで、えー、と今日の動画は、今までたくさん本を出す機会にありがたいことに恵まれまして、えー、どれを買ったらいいかわかんない。成沢さん、いっぱい本出しますねっていう話が増えてきたので、えー、この星空写真撮影ハンドブックを出したタイミングで、 えー、解説をさせていただきました。今日の動画は、えー、これで以上になります。えー、この新書をぜひ、えー、手に取ってご活用ください。えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけねー。